はいどうもゴミです。さて本日はこちら TH コンプリートさんから動画をお届けしたいというふうに思います。で、ね、本日のテーマはですね、ドラゴン編成の中でも花火と呼ばれる編成に関して見ていきたいというふうに思っています。で、この花火っていうのは突撃艦の中にスーパーガーゴイルを入れて、で、そこにクローン、レイジ、インビジブルをかけてどんどんこう増やしながらえ、無敵状態とか、まあなんていうのかな、ダメージ、ターゲットを受けない状態で、えー、周辺の防衛を全部壊していくとあ優先術で、 スーパーガーオイルが攻撃する様が花火に似てるんで花火とねいう名前がついてるんでうん、これを使ってらっしゃる方に対して、またはこれから使おうとされている方に対して、突撃感どこに落としたらいいの問題、これを今日はねちょっと中心に見ていこうと思います。これ、ね、実はめっちゃ重要で、落とす場所1個で全然結果が変わってくるんで、ちょっとね注目してみてほしいというふうに思います。で、えー、とーまず見てほしいのは、今日合計4本あるんですが、2本は、 えっ、ー、と、成功例ですね。2本は、えっ、ー、と、ちょっと失敗しちゃってる例っていうのも、ま、あこの突撃艦の場所に限らずなんですけども、見ていこうと思っています。2本成功、2本失敗ですね。最近ちょっとね、T コンさんがだいぶ強いので、あの、立ち位置差ばっで、その失敗例がなかなかね、見つけられないぐらいだったんですけども、あとちょっと待って、この順番的に先に、こちらから見てもらおうかな。 ええー、とですね、こちらですね。K さんのアタックから見てほしいなというふうに思うんですが、えーとね、まずこれ、えー、トスに一貫落とす場所、ざっくり言うと、ここですね、ここ。まずはエアスイーパー、これですね、えー、をライトニングで落としていって、えー、タウンホールの方面にドラゴンたちを進めていくんですが、このドラゴンたちがエ ア, エアスイーパーを壊していす。この処理うまいですね。 ロケットバルーンを当てていきながらドラゴンライダーでマルチインフェルノまで壊していこうというプランニングですね。で、こういうね壁際にある対空砲なんかもロケバル2個で確定で壊せるんですね、こういうの。なんでそこにしっかりとロケバルを当てていくっていうね、K さん の, さんの配置を見た詰め方がうまいですね。で、さらにロケットバルーン追加しながらサイドカットだいぶ丁寧にしていますが、これね、 あのー、ちょっとどうなんだろう。これやった方がいいのかもしれない。僕、ここまでやんないですけど、あの、見てるとね、かなりこのサピードカットが効いてる感はありますね。で、えー、っと、ここですね。ドラゴンたちをなるべく広めに出します。この広めに出すの大事ですね。広めに出して、トームにかかっている間に、なるべくドラゴンが多くの施設をたげってくれる。ま、あそんな形を狙っていくのと、突撃艦来ました。これですね、注目です。この突撃艦が、まあ、一旦ここでトルネにかかっちゃって、ちょっと足踏みしちゃうんですけども、 トームがまだ効いてるんでね、落とされないまま、タウンホールの方に近づいていきます。んで、落とす場所、注目。ここなんですね、ここ。わかりますかね、ここ。タウンホールの大体3マスぐらい手前。3マスぐらい手前に落としていくと、結構いい感じで、こうタウンホール確定破壊してくれます。で、えっと、これぐらいの距離にあると、に落とすと、まあ、仮にここにトルネードドラップがあっても、スーパーガーゴイルが全部、 えー、タンホール含めてて周りのののね、えー、主力の防衛を落としてくれるる場所になるのでここで破裂させるっていうのがめちゃくちゃキーです。めちゃくちゃキー。で、えー、これ手前になっちゃうとどうなるかっていうと、破壊しきれないんですね。あの、ここに落としちゃった場合って、タンホールがそのまま残っちゃったりするわけですよで、そうなるとね、もう地獄なんですね。あの、この戦術って、タンホールをそのスーパーガーゴイルでほぼほぼノーリスクで壊せるっていうところに、 強みがあるんで、必ずタンホールは壊していった方がいいと僕は思います。で、それをするために今の場所に落とす。これがめちゃくちゃ重要というね、えー、ことをえー本日お伝えしたいんですが、これだけではないんですね。もうちょっと手前に落とした場合じゃどうなるのかっていうことと、落とした場合のリカバリーっていうのもね、えー、含めてちょっと見ていこうというふうに思うんですが、えっ、ー、と、まずね、ゴミはナイスらラですね。これは綺麗でしたね。ドラゴンもちょっと結構やられちゃってるように見えますが、まあ、序盤に、 ロケットバルーンでね、あの、ユニット枠を耐えているので、そういうことになっているだけで、まあ、ロケバル10体結構重かったかもしれないですね。あの、この部分をドラゴンとかドラゴンライダーにもう少しい2体回せば、出力部隊の伸びが全然違ったのかもしれませんが、まあ、サイドカットとどっちを優先するかってトレードオフなんでね、ここは、あの、結果、全開までいってるので、いいのかなというふうな気もします。ちょっとなかなか判断難しいですよね。 で、えー、2本目はですね、ミラゴグさんのアタックを見ていきたいと思います。スピーダーさんですね、めちゃくちゃうまい方なんですけど、この方も。あの今回のアタックっていうのは、すごいシンプルにプラン組まれていて、ドラゴンポイントバーっとね、広めに出しています。で、えー、とこっちにキングクイーンを出していきながら、キングクイーンは9時方面に歩かせていきず、ドラゴンしを直線的に進める。直線的にはな進めていって、突撃感をここで落とすんですね、ここで。注目してください、このババキンの台座の上で落とすんですよ。 ホームがかかった突撃艦が進行していって、安いパの影響も受けずに、ここで、手動で落としていくんですね。で、えー、インビジかけて0時、さらにクローンにハスって、パがこう増やし、なおもインビジと、いう形なんですけども、 これね、あの、タウンホールターゲってないのわかりますかねあの、クランジョーとか、あと、えっ、ー、と、インフェルノとか、ね、この、えー、エレクサータンクとかね、この辺にだいぶ、スーパーガーゴイルの攻撃が持っていかれている感があると思います。で、タウンホール壊すくてもう1体しかスパカゴいないんですね。はい。で、この距離感っていうのがめっちゃ難しくて、今回、えー、タウンホールをギリギリスパカゴで落としたので、それがでかかったんですね。そうなると、ここ全部落としてることになるから、 出てきたドラゴンっていうのが、こうね、スパガゴで壊した部分を回避するように回り込むんですね。大量に。大量にその集団になって回り込むもんだから、火力がめちゃ高い集団なわけですよ、このドラゴン部隊って。で、圧倒的な攻撃力で防衛をなぎ倒していきながら、最後までユニットいっぱい残して全開という形になっていくんですけども、これ、あわやね、タウンフォールが残った場合、おそらく逆にこうならないんですね。 あのターンホール周辺でユニットが一気にやられちゃう可能性もあるので、あのねここに関してはだいぶこの突撃感は攻めたなっていう感じですね、僕だったら多分この辺に落とすと思うなっていう感じがします。で、この奥側に落とせば落とすほど、えー、ターンホールは壊しやすいんですが、ドラゴンたちっていうのが束になってこそれるっていう動き、こういう動きを。 にくなるんですよね、まあ、当然、奥に入っちゃえば入るほど、奥側にこう、ユニットが向かっていっちゃうので、あのそこからあの取れる要素が増えるわけですね。えー、でねこうあれば難しいんだけども、ミダコさんかなりここ攻めていて、まあ、星1リックが取れる野良戦だから、おそらくやったんじゃないかなと思います。で、リーズの呪文 も, も, も持ってましたんでね、まあ、それらを使って、えー、タウンホールが壊せなかった場合のケアなんかも考えながらやるんであれば、この ぐらいの場所に落とす必要あ落とすこともできると思うんですけどもこの場合にはもう確実に黒の字も2枚出ますこれ1枚にしちゃうと絶対にあの距離じゃ、ね、タウンフォローを落とせないんで3マス手前ぐらいまでここですねぐらいまでにしておいた方がいいかなと思います黒を2枚積むのか1枚にするのかまあ、そこら辺で落とす場所っていうのは結構変わってくるっていうことです ね, ねあのそこで、ね、2枚にする人 は, 人はあのぐらい攻めても大丈夫なこともありますダメな場合もありますすごく難しいで えーと、次ですね、見てもらいたいのは、これですね。えーっとですね、失敗例に今度なっとちゃうんですけども、K さんのアタックもう一回ね、行ってみたいと思います。これ、えっと、11番ですね。で、これも失敗と言いうながら全開してるんですけども、何がかっていうところなんですね。ちょっと見ていってほしい。これね、相手の防衛のレベルがそんな高くなかったんで、あの、ドラゴンたちの進行がまだ ね, ね、阻害されずなんとかなったっていうところがあったかもしれないんですけども、 これおそらくね、レベルマックスのタウンホールとかそういうのに当たっちゃってた場合、前回いかなかったかもしんないなっていうケースですね。まだ序盤のカット相変わらずうまいですね。ケイさん、そうね、丁寧さがめちゃ伝えるので、この金庫を中心にしてチェーンをガツーン刺していくんですね。もう一発ガタン刺して、マルチインフェルノまで狙っていこうっていう感じですね。これは強い。 で、そのまま、えー、ライトニングドラゴンで落とすのかなライトが落とされちゃうのかな落とされちゃうけども、どうだこれ、ロケバルを一体当てていく。うーん、残っちゃいましたね。あっと、ドラゴンライダー当ててきましたね。これ、うまいですね。この部屋。で、これをしっかりカットすることによって、残った、えー、6時側の方面ですね。こっちに対してドラゴンの主力部隊を当てていく 面でで押してていいくっていう感じですねでグランドウォーで当てながら突撃艦をこう投げていくっていう形になっていくわけなんですけども、キングクイーンは6時から9時方面のこの外周ですね。で、この突撃艦、今回インビジ2枚のクローン2枚なんですが、 えっとですね、まずインビジを落として突撃艦を落としますね。場所的には結構タンホールに近いんですけども、ここでクランジョとあとダクエリのタンクがあったり、相手の、えーと、ロイヤルチャンピオンに攻撃が当たっちゃってる関係で、これ、スーパーガーゴイルがギリギリタンホール壊しきれないんですね。これね、あの、個人的にはですけども、あの、インビジブルの呪文って、この距離感に関わらず、3枚は必ず、 僕持っていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、2枚でもタウンホール落とせることって十分あるんですよ。あるんですが、あのー、2枚にしてしまうとですね、今ね、フリーズの呪も1枚ここに使ったんですよね。で、このフリーズって完全にスーパーガーゴイルを延命させるための宝石器に当てたフリーズなんですよ。でもこっちにフリーズがこうかかっていたとしても、アンホールが機能しちゃっているので、スーパーガーゴイルにダメージを与えてきちゃうんですね。 このためにしてスパゴンが落ちちゃったということになると、あんまりこのフリーズで生きてないわけじゃないですか。でそういう時にあのインビジプルであれば当然スパカゴ生き残ってタンホール壊してくれる。で、インビジ3枚っていうのは、あのレイジの、えーの効果時間っていうのをフルに使えるあの枚数なんですね。あのタイミングを合わせれば4枚でもレインビジギリギリレイジの効果時間内あの機能延長させることができるんですけども、まあという意味でレイジをどうせ使うんだったらインビジ三3枚使って、そのレイジの範囲 内にいにるスーパーガーゴーの破壊っていうのをより加速させた方が、えー、戦果としては大きいのかなというのが個人的に思うところですね。でこれ、ケイさんのナイスリカバリーで、えー、っとロイヤルチャンピオンをね、一時側からこう投げ込んだんでタウンホール壊せてましたけども。 これ、もしロイちゃん序盤にもう使っちゃっていますよとか、ケースはもう、あの、タウンホールのケアが効かなくなるっていうね、そういう場合もありますんで、特に、え、クラン対戦だったり、もう一回しか攻められない、そっから挽回が効かないよっていう場合、あ、クラン対戦リングかなっ、ね。挽回が効かないよっていうような場面で、あの、使うのは少しリスキーかなと思います。 あのインビジブルは三枚にしておいた方がいいですね、なるべく。で、一枚余ったら別にロイちゃんに使うとか、ドラゴンライターに使うとか、使い道はいろいろありますので、いじって。あのー、な, なるべくなら3枚、個人的にはおすすめでまあ、ここら辺のね、やっぱね、リカバリのうまさがこのクラのメンバーですよね。あのー、基本的にうまい。う<笑>まいのでね、なかなかのこけるって方が見れないんですけども、えっ、ー、と、こけたもの1本だけ見てもらうと。 ミダコフさんの回廊に対する、えー、花火ですね。もうね、回廊かける花火って僕、ほんと苦手です。あの、正直自分全く取れないって言ってもいいぐらいですね。で、あのー、一応ね、回廊を取る方法ってあるんですよ。で、それを、あのー、説明してくれてる YouTuber さんの動画なんかもあるんですけども、やっぱね、真似しもうまくいかないんですね、なかなか。安定感がないっていうか。なんでかっていうと、これ突撃間にはいここね、 えー、っと、クローン、えー、っと、あ、バルーン増えちゃったな。これだいぶバルーン増えたな。えー、のーにあの、フルネに当たってバルーンが、あの、クローンの範囲内にこっちゃいましたね。でもまあ、ちゃんとタウンホールはスーパーガーゴールで落として、これ言いい形に見えるじゃないですか。なんだけども、結局ね、このタウンホールの爆破ダメージの中に、こうスパカゴとかドラゴンライダーとか、ユニットが入っちゃうんですね。 で、入っちゃう上に、後ろに投石機器がこうね、あのー、構えてるわけなんですよ。で、こいつが、えっと、序盤の、フォーム中のドラゴンだったり、えー、スーパーガーゴイルの花火によって壊せない、ダメージ全く受けないんですね。で、こいつが、近づいてきたドラゴンたちっていうのを、がっつりこうね、ほら、狙ってくるわけですよ。これ、フリーズをね、これ、際どいところで外しちゃいましたね。で、投石にドラゴンがガンガンにこう、外されていくので、ね、これね、 あの、基本的に回廊って、宝石2個を、えー、同時に離れて処理するのって難しいケースが多いんですね。で、それをね、やっぱり、やらざるを得ないような、ね、パターンに持ち込まれちゃうと、全回まで伸びないっていう、ね、の本当ね、そのパターン僕もめちゃくちゃ多いです。なので、えっと、次の動画ではですね、こういう回廊に対してのドラゴンの、えー、取り方っていうところを、めちゃくちゃ簡単な方法がね、あるので、それをお話ししたいというふうに思ってます。 で、今回は、花火を打つ場合の突撃感の落とす場所というところをね、中心にお話をさせていただきました。で、えっ、ー、とですね、今回の話の中でお伝えしたかったその落とす場所、あとはインビジの持っていく枚数だったりね、この辺っていうのは、あの、突撃感のスパがゴ編成をする上ではめちゃくちゃ重要になってくるので、ぜひね、抑えておいてほしいなというところになります。で、 えー、と次の動画ですね。ではね、ねこういった回路すごくね花火で取りにくいんですけども、これを取るための方法というね、えー、観点でお話をしていきたいというふうに思いますので、ぜひ、ね、この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録していただきながら、ぜひ、えー、次の動画もご覧いただけたら嬉しいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。では、本日はこの辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。